皆様のご健康を祈り、ダブルピースで応援し続けます。皆様、頑張っていきましょう温かい心を持ってどうか皆さん乗り越えていきましょうねハッピーニューイヤーかなでした